平野紫仕様が単発にイメチェン、論家に合わない、の声が心に刺さったご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。全国ツアーを開催中のキンプリ。コンサートに現れた平野紫仕様の髪型に異変が、4月からキング・アンドクスが初のドームツアーを開催している。 ツアー初日の2日、福岡公演に登場した平野仕様に異変が長く伸ばしていた髪をバッサリと切ったのだ。突然のイメチェンをした裏にはファンの声があったようで、四角天然と男らしさのギャップスキンプリは2018年にデビュー。メンバーは平野、長瀬角、高橋山、岸優太、神宮寺優太の5人。4月2日から福岡、大阪、 東京、愛知の全国4都市で初のドームツアーを開催中だ。勢いのあるグループの中で、平野は星柿を作るために柿を洗濯機に入れてしまうなど、メンバー一の天然キャラクター。そんなバラエティ番組で見せる姿とは対照的に、コンサートで見せる男らしい振る舞いのギャップで、絶大な人気を誇っている。 四角金髪ストレートになったグループでも、個人でも強い支持を受ける平野。だが平野ファンの女性は、最近ある変化があったと話す。髪を切ったんです。2日の福岡公演に新しい髪型で登場したところ、コンサートが終わってからネットで、く君が髪切ってる、と大騒ぎになりました。平野ファンの女性。 アイドルも髪を切るだろうからおかしなことではない気もするが、前での平野ファンの女性は今回は特別だと話す。森田ゴンさんに憧れて昨年からずっと髪を伸ばしてパーマをかけていました。耳は全部隠れて前髪もセンター分け。髪を下ろすと鼻が隠れるくらい長かったんです。 でも、今は、金髪のサラサラストレートで、耳が出て、襟足もすっきりした短髪になっている、前で平野ファンの女性。近く、エゴサーチがきっかけ、突然の、イメチェン、には、理由があるという、本人が福岡公演初日のマックで話していたそうです。 何でも自分の名前をネットで検索して調べるエゴサーチをしたところ、ロン家に対する評判がすこぶる悪かったみたいで、それがバッサリ切るきっかけになったようです。前で平野ファンの女性。いわばファンのために髪を切ったということか。四角ロン家は賛否両論だった確かにネット上ではロン家の平野に対して顔カッコ良すぎるのに髪型変すぎ。 ロンケは似合わないという声の、他パーマードストライクすぎる今の髪型かこいちで好きかもロンケは、でアと賛否両論が上がっていた。しかしイメチエン語は、めっちゃ似合っている。イメチエンは、破壊力すごいね。と絶賛の声が次々と上がっており、反響は上々。キンプリは8日から10日まで大阪、16日から18日まで東京でコンサートを開催する。 平野の新しい髪型をお披露目する機会が増えるが、各地のシンデレラガールはどんな反応を示すのか。取材文、シラビーハングシーアイル・ジューサイトー・ソージン。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。